するしないそれでは今回の匠ご覧ください。 それでは何三曲三本場教託二千点です開始してください3手はいを開けてくださいドラがワン、太郎さん親がやってきました、はい、現在2着目3万3800点、まあ、とりあえず積もってから考えましょうかそうしましょうドラワンまあもう大いこれはまあねもう敵のね風なんで、ね、<笑>すかさず切らないすかさずこれはもうね こ, ここまでの、はい、匠を見ていただければおなじみの光景でございます、はい、どんなイメージでこの手をまとめていきたいなと思ってますかここはこここそ最短ルートを歩む時ですね漫画とか言ってる場合じゃなくなってきちゃうんでここ<笑>、はい、あれだけ漫画ルートを大事にしてた太郎さんが今は速度重視になっています、はい、3ピン切りから入りましたねかみちゃんかみちゃんさん意外とよくないかもね、まあ、3ピン1枚切れてるしうんうん とで、まあ ね, と5でねはいい相よりも孤立してる2ピンを、ね、選んだ全体的なね、上下の点差も含めて今回は速度重視ここはもうね完全さんだけには上がらせるわけにいかないですねちょっとこの強択取られちゃうと、うんうんうん、トップがだいぶ 見, 見にくくなっちゃうんであーでもなんだ3ピン切りからのシャワーやべえな速さを感じますかちょっとね、感じざるを得ないけどお 引いたー数が入りましたここ、ね、自然にいいそう、はいまあ、あのお手本のような位置だ今のこの状況でちょっとでも上がられて神田に、はい、で教託と本場全部持ってかれると1万点最上ついちゃうんですよね、うん、それをやってないですねやってないですよ ね, <笑>れねあれちょっと泣き考えてるんですか<笑><い><笑> 行きましょうか。面前リーチを見て太郎さん最短ルートの中には泣きの可能性がどれくらいあると今3層と6ピが、はい、泣くつもりだったんですけど3度、うんうん、チーソー、ねうんうん、だけど嘘はちょっと分断されすぎて、はいね、2と8がねだからそれだったらど、うんね、面前手順を踏んだほうがいい、うんあじゃないか3艘チーソーだったら泣いて大イ ン, ワンとかしていくってことですかはい、はい、そのつもりでした<笑>そうなんだ今回9ピンきましたねじ自身で。あの 自力でいいってうまあまあまあパーソンかンやなんですけどまあここほぼ差がないですよね、うん、ただね ま, まあまあ一応ですけど3色とかの可能性を相手が追ってるとしたら下の方が安いんで、はい、まあ一応ですけどパーソンぐらいにしとこうかなと感じす、ね、下の方が場に安いはいこれの手はどの形のフィニッシュでもリーチ まあ行きますね、こきまま。うん、トイ対面が赤をつもぎりました。さんがちょっとね、想像に落ちしたら嫌だ な, な。高い手を目指してるかもしれないですね。はいまあ高いある程度高い手を目指しそうですけどね。うん、さあ、どうする来たのは、チーピン。また悩ましいつもです悩ましいつも来るなぁ。E1 番に1枚、はい、ローピンが出ていない。チ、は、ー、い、ピンも、あと1枚はまだ見えてないですね。 これはかなり悩ましいです。いや、広、ま、報、あ、だけを。E. 1ローソーチーピンですね。E. 1ローソーチーピン、はい。ローソーもあるんですね。ローソーはそうですね、はい、まあ。三増強くする効果と受 け,、うん受け、まあ、嘘、三、三枚ロスなんですよ、これ、あの。三枚ロスするけど、まあ、三本の受けって今、現状二枚ロス、はい、まあ、二枚一枚切るんで。ま一、あ、枚差だったら、後の効果を見て、ローソーを切っちゃう。 もね、パス手出しでしたから、手からね、はい、8、6って切ることもある。そうそう、次にロウソー切ると、まあ、三層がちょっと強く、あの、受けやす、受けられやすくなっちゃうんですよね。そういう意味でロウソー切るのもある。だから悩ましい。で、実際に何切っていいか、めっちゃ迷ってます。<笑>今ね、見えてる枚数と、はい、後の最終形もイメージすると。ただ、もう、これは、最短でいきましょう。はい、最短というのはい、つも切りですか、CPU、はい。ま あ, あの、受け入れマックス。で、GPU 残り1枚ですし、e ンは、 まあ、テンパに対してはロスするんですけど、形はよくなるんで、うん、確かに、はい。まあ、テンパに対して、すぐ行きはいかなりね、あの、悩ましい形ですね。E4 切りにはね、後の食い仕掛け、サンドとかでそっちしか無理やり単要に持っていくようなね、うん、パーピン立てとかも見ながら、うん、イメージもあるんですけど、あはい、まあ、それを加味しても、最短リーチ手順を踏んだ方が、ちょっといいかなという判 断,、うんはい、判断ですね。このツモ切りチーピンでした。はい、で、これは、うん 当然いらないんで、切、はい、ります周りはどれぐらいまとまってきているのかいや、ね、周りも見てなかった EP に潜入ってったんですから、ね、これ手であるしそろそろ濃い灰がね出てきてますもんねそうなんだろう、いいピ p も、ね、うさらピ p に潜入しておくね安全度の高い灰を取っておいたんでしょ う, か そ, うそういう状況でもないんで、まあ、人によってはね、うん、それでも安泰かかる人、でもね 普通はこの辺こうだったら赤とか大事にするじゃないですか、うんうんうんまあ、よっぽど染まってるとかなっますけどこれもほんとは残したい配囲であるんですけどもうこの形ろすれないんで何も、うんうんはい、ちょっと照らしておきますかあその効果はあのマンズのなんか注意をマンズに注意を向けてあげる これここら辺持ってる。まあ、それが意味あるのかな、はい、まあじゃあ切っときますか。そんなに意味がある な, んじゃない<笑>でもその思考もありますよね。はい、一つ一つこう手出しつもぎを、ね、見てる方には情報にもなりますしね。はい、ああこのかんちゃんは終わるかいいシャンテンですけれども。ああ、これ手出し、かんちゃん。はい、さあ。また は選択ですね、はい、数層場にゼロ、相図がちょっと高めなんですよね、はい、どう面が一番高いですね、勝負者のゾ続手出しいいですよねで、はい、それが、三層あんこの可能性とかもちょっと上がってるわけですよね、うんまあ、だから、相図よりもマンズの方が安いんで、うん、マンズが例えば、まあ、ローワン引いてのやり直しとか、金山受けにするとかも含めては、は数層を聞いたい形でやるんですけどあの、ちょっとローソンの方が有利かなという判断をしました。 まあ、想像高めなの含めですね。なるほど。両、は、ン、いまあ、から引くとマンズは振り手になるんですけど、両、はい、面するには、うんうん。サブロー1から引けばね。ててうん、サブロー1からの引けば金を分したいんで。なるほど。はい、さあ、最短ルートは、はい、これ は, 今度 は, ピンは、はい、最短ルートは多分枚数では9ピンの方がいいんですけど。うんはい ちょっとソソーズ高めとパワーピンは結構チーピン自分から考えるて、人、え、が、ーねはい、使いづらいところなんでそうそう、まあ、パワーピン系けは残したい当た的にもね、はいうんうん、するとやっぱ高いところを決めちゃう、はい、あの薄くなんてテンパイ上がりまで見ると微妙ウーピンとかもあるかもしれないですけど、うんうんまあ、ソーズがちょっと高めか込みでここはリャンゾーを切りましょうこいつをね1と4 E1 と数層で残してローピン、パーピンの受け入れも作っています、はい、数層さらっと切られたれ<笑>心の声が漏れ始めるこれはもう切っていくわけですか、はい、これはまあ切るしかないですね、うん、なかなかテンパイが入りませんとりあえず早くテンパイ入れたいですよねあれ、パーピンあの人持ってたんだ ってことは、大体1ピンが薄いと考えたら、うんうん、ローピングキューピン持ってそうだなみたいな。うんうん、あでも、枚数的にはロ ー, ピローピンをね、持ってる可能性が高いですよね。まあ、ちょっとそれはパターンの比較的多い。あまあ、チュンはも う, もう、いらないんですよね。はねいらないですね、はい。ああ、これ、パワーピンもかなり苦しくなりましたね。っちゃいましたね。でもまあ、ねえ、やめてほしいな。<笑> 通算も苦しくなるしパーピン苦しくなるしただしたこの手って形式展開っていつ頃持ち始めますあの意識は結構終盤ですかねまだまだじゃあもうあとあら来ちゃったさあもリーつパーピンチーピンのタートトシリーチチートイでもない今ね手出しでしたね チートリではないことはないですけどチートリの場合は僕はチーピングっててパーピングを浮、ね、き、うん、としてチーピング が, が悪くなさそうに、うんうん、でもしむしなんか…うわあさあ二軒リーチになりましたトイメンもやってきたトイメンさんはもうあれもうかなり本一リーチですよねツオ<笑>ズがね最後パーー想定出しでした、はい、え太郎さん今ツモ版やってきましたけどどうしましょうこの曲残りのいやめっちゃ行きたいんですけど<笑>どうです あー、いやおわんかー、まあ、これ、はい、ピンズはほぼいけるんですよ。あ、でも、ダブル面ちょっとしちさんのかな。さんのあないか、ごめんなさ い, あチい、ね。チーピンが全部見えてるので、まあ、ウーピンシャンポンとかはちょっと考えにくいんですよね。め、は、面、い、落とす理由がそん、そスアンコとかね、取り付けだったらあるんですけど、うんうんうんまあそ、そこまで考えてもしょうがないんで、まあ、普通に考えたらウーピンはそんなに安全じゃなくて、うん、トイメンさんは。トイメン メンオリーチっぽいんですよ、ね、あの一ピン手出しがスローアトだったとしたらでも、まあ、タイプによりますけどアンパイだったのかな結構そうですうそのあと連続で違い手出しし て, きてるんでまあほぼじゃあピンズだったりはキューピンだったりは切りやすいってことですか、ねまあ、ーピンはかなり通るっていうかほぼ通る、うんうん、キューピンも大体通る、うん、でどっちか切りたいんですけど、はい、E1 とかは後に切れたりしそうですか E1 はねあのサブロワンが振りてんだからちょっと ね、あー一応ウーワンも全見えですか太郎さんからははいこれ難しいですね実際選ぶ範囲の候補今挙げるとしたら、まあ、ウーピンキューピンイーワンヤンワ ン, ンはないですねうん3、まあ、択っすねさあこの状況で太郎さんが選ぶのはどれか親のこのねテ廃までの意識はかなり持ってるってことですもんね、はい これは E1 にしましょう、振り点受けだけど、サ、うんうん、ブロワン、はい、一度切ってますけれども、3ワン、はい、悩んだ結果、振り点のところをあの、ピンズ、やっぱりどっちか決めちゃうよりは、振り点受けで、振り点がこのま振り点とは限らないし、振り点から埋まればいいわけですし、結局、なんだろう、フりピンかフベンピン切ってうまくいっても、うん、結局あの、ヤングは切らないことの多そうなんですよね、振り点に受けることが多そうなんで。うん 受けではあってもそれは E1 にしましょうなるほど E1、はい、切りましたどどうどいかないかさあ3品2論の声いい時短屋はかいちそしたはなりませんでした5203本番6100点 というわけで、この曲は横移動となりました、まあ、最悪は避けたって感じですかね<笑>最悪っていうのはまあ上地さんに上がられることああそうですねまあ、まあ、詰まられもしなかったのでそうです、はい、じゃあ皆さんの手配も見ていきましょう<笑>空白と急走いやーいますねロビンさあこの形で 天ンまでの意識はかなり高く持っていたんですけれどもテンパイそして上がるまでの道筋は今回厳しかったですねうそうですね天ンまで行ったんですけどねはいさあというわけで今回このような結果で親が流れてしまいます次はねオーラスなんですどんな展開に最後になって何着で終わるのか 検査的にも最後、太郎さんはどんな考えでどう手作りをするのか。はいはいまあ、それは次回の大人、<笑>どういう考えで打つのは、次回の大人ですね。<笑><笑>はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。